どうぞよろししくお願いします<笑>えす、ー、2回目の「イブということでですね、えー、今このお送りしている作品「我が道」っていう曲なんですけどもおそ、えー、らくですね、あのー、もうここがひょっとしたら最後になるのかなっていうところで踊り納めかなと、えー、あ違うな違う違う違う再来週もう一回踊るねごめんなさいえっ、ー、とねもう一度あの告知させてください、えー、と再来週神奈川県秦野市、えー、出雲大社相模分子境内でですね ええー、肌の芸気祭り、えー、開催いたします。えー、県内外、えー、世界をあのー、またにかけて活動されているよさこいチームさんも参加されましてですね、計、えー、50チームのね、ち、えー、こいチームさんがね参加される大きなイベントになっております。ぜひぜひ足を運んでみてはと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれでは演舞の方に参りたいと思います。改めましてよろしくお願いします。 この道より我を生かす道なし迷わず進めこの道より。 ほ、うんと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 What? ほら<音楽> 応援いたただきました会場の皆様に感謝の気持ちを込めて、レイ、ありがとうございました。